みち黒ぱくろだかてしです、ね。ギターのなるせあくんです。よろしくお願いします。なるせです。なるせくんは、もう、あの、いろいろうちのセミナーとかも手伝ってもらったり、演奏もよく一緒にさせていただいてますが、今、活動的には、はい、まあ、コロナもあるけど、どうですかね、あの、カロナ前後で、まあ、前でもいいけど、どういう活動が多いですか活動は、えー、っと、まあ、ジャズの、 セッション的なライブとか中心に、うん、まあ、たまにツアー出たりとか、うんうん、うん、うん。あとは、どうでしょうね、うん、まあ、歌番インスト含め、あのー、な、うん何でもって感じですね。うん。うんはい、やっぱ歌番が多いかな、なんですよ、どっちかというと。そうでもない。なんか、そんなイメージが<笑> あ, あるのが多いっすよね。な, なんとなく、歌番、うん。割と多い方かも。うん、うん、そうね。 歌番をこう誘われるポイントとかやっぱあるかな、うん、なんかこう、こ う, こ, うこの辺から誘われ始めたそうですね。えっと、まあ、ポイント、まあ、イントロとエンディング、やっぱり、ああちゃんとど、ねうん、イントロとエンディングがちゃんと提示できることと、あとは、まあ、その歌をよく聴いてるか聴いてないかっていうこととかですかね。うんうん、歌のメロディーとかやっぱだいぶ覚えた感じ そうだいぶ覚えましたねあのものによっては歌詞とかもああのちゃんと見てそういうふうにしようって思ったのなんかポイントがあったりするえー、どうでしょう元々でもともと歌が好きあの僕ロックとかから入ってるからあの、うん、歌が好きっていうのはあって、うん、でやっぱりジャズ の, あのアルバムもインストからたくさん聞き出したっていうわけでもなくて。 あの歌のアルバムからいろいろ、例えばあのダイアナ・クラールの割と初期の頃の、アブ・シーンズっていうアルバムがあって、うんで、それにあのギターのラッセル・マローンとか、うん、ベースがクリスチャン・マクブライドで、うん、ダイアナ・クラールがピアノ弾いてこう、うん、ボーカルやってるってアルバムがあって、それめちゃくちゃ聴いたんですよね。あ, あのアルバムっぽいね、うん、みんな聴いてたよね、でも本当に。うん、そうですね。うん ラッセル・マローンめっちゃうまいしね。めっちゃうまいですね。うまい。すごいうまいです。めっちゃスイングするし、ギターのコードを弾くとかあ。そうそうそうそう。ラ<笑>ッセル・マローンとあのベニー・グリーンの演奏はもう生で見せてもらった。僕、ベニー・グリーンはね、なんか昔あのワークショップを取ったことがあって、あ, あ、はい、でシアトルまで行ってなんかワークショップに参加したことがあるんだけど、うん その時にいろいろ仲良くしてもらったんだけど、その時ラッセル・マロンとのデュオを見たんだけど、もうドラムいらんじゃんみたいな、<笑>こんなにビートが、ね。そうそうそう。<笑>あの2人でアルバム、確か2枚ぐらい出てるんですよね。ライブ版とスタジオバンドだっけかな。なんか、うん、それもよく聞きました、僕は。うん、あれもかっこいいよね。まあ、かっこいいです。う, うん、そうか。 なじゃあ、やっぱりこう歌がす、まあ、好きこそだよね。やっぱり好きだと、やっぱりこう、なんか探求したくなるもんね。やっぱりうんうん、うん。うん、そうですね。やっぱり、うん、好きなものをうはうまくなるの早いですね、やっぱり。うんうんうん。ね、やっぱり。だからやっぱり、聴いてるからあ、こういうふうにサポートしてあげようとか、だんだんこう、そういうふうに思いついてくるかな。うんそうですね、うんうんうん。そうそうそう、ギターとピアノはイントロとエンディングができれば、 すごい仕事増えるるって言われるもんね<笑>そうそうそうそう割とそうですね、うん、まあ、中身はあのちゃんと小説守っていれば進んでいくからちゃんとイントロ出せるかとかエンディング出せるか大事ですよねそれってどういう練習したの、うん、いやーもうたくさんいろんな音源を聞いて、うん、あのー、どうなってるかとかあとは実際それこそセッションに行って、うんあのー、うまい人がやってるの聞いたり うん、あの分かんなかったら今のやつどうやってやってるんですかってこうその、うん、やってる人に聞いて、うん、教えてもらってっていう感じですね、うんうんうん、あーでもそうだよね、ドラムなんかもそのセッションでしょっちゅ う, こう今の曲なんですかとかよく聞いてたしあのみんなで決めてたやつあれは何かって言ったら、ね、アルバムのあのアルバムがみんな有名だからみんなあれ聞いてて、うん、あれやるよみたいな話になるよね、やっぱり。うん そうですねなんかそういうお決まりみたいなのが結構ジャズにはあったりするから、うん、それを知ってれば別に難しいことはやってないですからね、うん、知ってれば弾けるっていう感じだと思うんですけど、うん、ジャズの面もいところって、ま、テクニカルなところをすごくみんな見がちだけど意外とテクニックとかだったらヒューーに勝てないもんね全然全然勝てないですようん <笑>僕多分全然フュージョンとか聞けないと思う。<笑>えー、これもあのかっちりしたっていうか、えー、なんかこう、やっぱ歌をいっぱい聴いちゃうから、そこの歌の方に寄せちゃうじゃん。狙って寄せてるのはそうですね。寄せてるけど、確かにこう、もうかっちりキープだけするっていうのは、まあ、もちろんやろうと思ったらできながないかもしれんけどね、うん、でもなんか、やっぱりついついこう、うんうん、歌の方に寄っちゃうというかね、それはやっぱあるよね。うん こってすごいこうシンプルでも伝わったりするから、う ん, うん、うん、すごくいいと思うよねうんそうですね、うん、割と、まあ、そんなにテクニックがなくても、うん、あのちゃんと参加できるっていうか、うんうん、それにテクニックなくてもいいって言われる方法いっぱいあるもんねそうですね、うん、確かにまああの「タドンドンパンパン」ってドラムのフレーズを絶対俺最初に教えるんだけど なんか、はいはいはいはい、それやるとやっぱりジャズのフレーズだからどこにでもハまるし実際フォーバスってそれ2回やったらさ、うん、ドラムフォーバスなんだよね。タドントン<笑>タドントンタンタンタ ン, ンってや<笑>結構いっぱあるもんね、えーうん。なりますね。えー、いわゆるジャズ語みたいなやつですよね。<笑>あのジャズの、うん、その定型文っていうか。うん、そういうういのあるよね、うん、うん ギターとかそういうのあるのなんかもうこれをやっともうこれをやっとけば定番みたいな。ああ、でもそうですね、どうだろう。やっぱりギターはそうですね、繰り返しフレーズ使ったりとか、うん、あのタラタタラタタラタって、うん、あの運指もあの簡単なくせにこう盛り上がる。うん、あのロックとかに比べるとだいぶ難易度 低いんですけどあのそれでもやっぱりこうそういう繰り返すフレーズって盛り上がるし、うんうん、まあしっかりしたタイムであのたくさんの音じゃなくても「あのこうドゥドゥドゥてってそれを何回も弾くだけでやっぱり「うん、あのイエーイ!」ってなりますからね。そ う,、ね、やっぱそういうところですね、うん。ジャズのいいとかその歌が聴こえたら「イエーイ!」ってなっちゃうとこがね、うんうん、やっぱりすごくあるね。えで、もともとはじゃあロック系だったじゃん。 ジャズにしようってい う, そうですねけは。まあ、あの、あれか、でも、レンベイさんとか、ポンタさんとか。ああ、そうですね。それもありますし、そのツアーっていうのもありますし、えー、っと、ジャズ、ジャズってやっぱ難しいじゃないですか。うんうん、単純に。あの難しいなって感じたんです。僕、ロックからやってる自分からすると。うん、あのー、僕、あの MI Japan っていう専門学校二2年間通ってたんですけど、うん えっ、ー、とジャズってこうなんていうかそのロックとかとまた違う4ビートってやっぱジャズでしかほとんど出てこないし、うん、なんかこう特殊なジャンルのイメージがあって そ, うだ、ねえー、それがなかなかそう体に入ってこなくてなんか難しいからだけど弾きたいからなんか弾けないのかっこ悪いし弾きたいなっていうところからですね僕はちょっと負けず嫌いなところがジャズはみんなそうだよねこうそうですね、ま なんか負けた感じがするんだよね、セッション行くと。うん、あの人弾けるのに、なんで俺弾けないんだみたいな。<笑>そんなにって そ, うそういうのありました。そうじゃないのになんかなんであれができるんだろうみたいなとこあったりするよね。うん。うん、そっか。そうです、そうです、うんでそ。それでジャズ始める、ええ、ね俺が一番最 初, 最初だったのは佐山さんが、佐山正博さんが、あの名音に、うん、なんか、こいつ面白いからって連れてきたのが<笑>一番最初だった。<笑><笑> そうそうそう。その時僕僕、たぶん、なんか演奏しろって言われた多分チョキングしかしてなかったと思 う, <笑><笑>、うん、そ う, そう。ちょうど22ぐらいの頃でしたね、僕。そうだね、もう10年ちょっと前ああ、えー。で、なんだっけ、学生にもうちょっと行動ってくださいって言われたんだっけ。あ<笑><笑>、そうそうそうそうそう。当時、学生だったね。ああ そううもう、え<笑>あ<の>国<笑>そう<笑>あのもうちょっと成瀬さん、コードってくださいって言われて、<笑>そこからもう、なんか、やれ、コードトーンとか、いわゆるジャズのフレーズとか、そこからこう結構真面目にやるようになりましたね。うん、なるほど。<笑>うん。じゃあ、そういうのはやっぱり、なんかこう俺もなんかやっぱりこう腹立つこと言われたことっていっぱいあって、でその時は、俺も、あの、うん ね、金髪ロン毛だったし、もうや、ヤンキー崩れだからさ、うっせぇじじいとか言ったことがあるけど、なんかね、昔、あのー、森田さんっていたーの人に、森田俊一さんに、えーはい、いい音っていうのは、ドラムのいい音っていうのは、こう、音に芯があって、その周りに、こう、雪の結晶みたいに、ふわってなってると。音が混ざるっていうのは、この芯以外のこのフォアの部分なんだけど、お前のは芯しかないんだ、みたいな。フォアがなくて、芯がでかいから、 ああ今言われたらすっごいわかるけど、うんうん、その時にせえじじいって言った覚えがあって。いや、わかりますよ。わかんないですよね。そんなこと言われて。確かに、ねね。今は確かにすごくわかりますね。僕ギターでもそういうところよね、<笑>絶対ね。確かに<笑>あります、あります。確かにそうだ。あと、なんだろ う, こう、演奏は影絵を見てるみたいなもんで、お前は手元だけしか見てないから、ここに映ってるものは違うんだみたいな。 ここを見ながら、ここをいじるんだっていう話をされたときはみたいな<笑><笑>いや。今聞いたらすごいわかるけど、こんなこわけないもんね、うんうん。分かんないですよね。まあ、具体的じゃないけど、でも分かんない自分のレベルが低いってことですよね。やっぱり、そ, う そ, う そ, う そ, うその、うんうんでも。やっぱだから、正しいアドバイスだったんだなっていう。す、う、て、ん、敵なアドバイスだったから。だから、なんか、 でも、その時、腑に打ちないことを、無理やり、その、影が影がって思っても、わかんないから、どうせ後で気づくだろうな、ぐらいで、その時はあんまり気にしない方がいいというかよく言うんだけど、こうやって言われました、あえって言われましたって言、ね、うんだけど、うん、それは、その、そんなの今、今わかんないよ、絶対そんなのって、ういうふうに思ったりするけど、うん。ジャズこう、もう今だからもうほ、ほぼほぼ、ジャズ一色でしょだからもうロックとかやってない、やってる ポ、まあ、ップスはたまにやってますね。たまにあるけど。う ん,、うんうんうん、でジャズでこう今、どっぷりこうやってやってて、まあなんか今まで自分で一番過去最大のしくじりってなんですかね。えー、なんだろう、もういっぱいありますよ、そんなの。だって、ワン、ツー、スリー、フォーで始めて、アンプの電源入ってなかったり。<笑><笑>アンプそういえば。<笑> そうありましたよ。え<笑>、黒田さんとのライブであり。そう、ありましたよ。<笑>まあ、あの、全然、あと、あの、イントロ引き出したら、それこそ歌番ですけど。うん、ええ。そうそう、あの、歌番で、あの、キーが全音違ったりとか。あ<笑>全然あい や, ーいやー、俺、あの、思い出すだけで、恥ずかしいも。うんもう。オーケストラの2ハで。 なんかフルオーケストラ、ジャズオーケストラじゃなくて、もう弦とかも入って、50人編成ぐらいで指揮者がいるやつで、で、始まって、俺、しばらくずっと違う譜面を見てて、全然違うことやってたっていうのが、<笑>まあ、リハだったからよかったけど、もう、顔から火が出るかと思った。<笑>いや、もう全然本番でもありますからね、なんか、初めて、アナルスさん、その曲違いますって言われるの全然ある。<笑> 今でもやってますよ、僕は。まあ、あるよね。<笑>結構、ちょこちょいなんで。あうん、まあね、まあ、遅刻とか、まあそういうのは俺もねあの、やっぱ忘れてたとかね、ライブ。うん、リハで電話かかって き, ての、うん、出てきたとかうのもよあるしね、うん、あと、ドラムセット忘れていった。<笑>ないって聞いてたのに、<笑>踏んでたつもりで行ったら、ドラムセットなくてみたいな。 ではロックキー、プラムセット借りたとか、<笑>あと、ピアノトリオで行って、コンサート、学校コンサートで、ピアノトリオで行って、行ったら、ピアノがなくて、<笑>キーボードも聞 い, て聞いてたみたいなんだけど、書類には書いてたんだけど、ちっちゃく書いてあって、だから、行ったらキーボードがなくて、でしゃあないから、あのちっちゃいミニキーボードでリハして。で<笑> 本番ギリギリ5分前にキーボードレンタルで間に合ったっていうのもあるかな。うん、あでもそういうとき大体間に合いますよね、なんか。なんか間に合うんだよね、<笑>そういえば確かに。そう間。間に合わなかったってことないんですよね。すごいですよね。スタートあんまり聞かないも ん,、うん。うん。ギリギリセーフっていうのが多いね。まあ、まあ、そうですね。マもね、キーが違っても、まあ、お客さんでわかる人ってどれぐらいいるだろうなって感じだもんね、確かに。 確かに、うん、うんそうかまあそのねその他別に演奏中の間違いなんてもう日常茶飯事だし、うんうん、まあでもごまかす方法は何かこうどんどん<笑>ごまかすというか間違いからなんかこうアークチェントからこう発展させるみたいな方法はどんどんあの膨らんできましたけどね自分の中にうん、うん、そうだよね確かにうん、うん、まあ なんか、そういう意味では、こう、今でもみ ん, なみんな間違えるし、そんなね、細かいことを、結構みんな、あの、初心者であればあるほど、意外と些細なことでみんな、こう、なんて言うかな、こう、気にするよね。うん、気にしってましたもん、僕も、でも。なんか、うまく弾けなかったとか、なんか、ライブ全然ダメだったとか言うと。 うん気にしてましたけど、まあでもしょうがないですよね。そういう日もあるし、別にみんなでやる音楽だから、まあ誰か一人がだめでも、みんなでこう助けながらこうやる音楽だから、全然それでも OK みたいな感じしますけどね。そう だ,、ねうんそうだ、俺は結構、うん、そういえばカウントしなきゃいけないけど、曲をよく知らなくて、違う曲のカウントしてしまったりとかして、曲は、もうイントロで、やっぱりもうちょっとこれは無理ってなって、ま、とま止められ あれは恥ずかしいよね。あれは。ああ。俺だって、あれですよ。4拍子の曲3拍子でイントロ出してたりとかしましたよね。ああ、わかるわかる。<笑> 3と5は間違よね。拍子やった後で三やるとつ、ついつの間にか五になってるとか。ああ、わかるわかる。めっちゃわかります。<笑>そうだよねうん。まあ、そういう意味では、なんかこう、長いことやってきて、こう、いっぱい失敗してるけど、 なんかこう、今、こうジャズでこう、やっぱ僕のね、メルマガとか読んでくれてる人は、やっぱみんなジャズでセッション行くの怖いとかなってるけど、うん、セッションってそんな、ど う, どうだろう俺なんかもやっぱすごくセッション一時期行ったけど、うん。なんか。<笑>今日もご視聴ありがとうございました。